お、ラッキー、リボンがいる。ラッキー。ちょちょちょやめてやめて。あ、待って、消えた消えたな。嘘でしょ今のはひどくない今の消え方ひどいだろう、さすがに。 いや、ひどいわ、今、あの、多分まだ、ポップしたばっかりだったと思うんですけどね。ひどいな、今のは。はい、っていうところで、今、うさぎいたんでね、急いで回した、急いではないか、まあ、回してみたんですけど、まあ、今回ね、ちょっと、ウサギについて、えー、解説していこうかなと思います。うさぎについて、うさぎの倒し方って言ったらいいのかなうん。 まあ、ちょっとうさぎのね、倒し方とかというか探し方というかね、やっぱ皆さんあの分かりづらいからね、うさぎどこにあ、気づいたらいたとかね、気づいたら逃げられたとかってあると思うんで、まあ、うさぎっていうのは意識していないとすぐ逃げられちゃうんでね、まあ、その倒し方っていうか探し方っていうのを今回はお伝えしていこうかなと思います。でそもそもなんでうさぎを倒さないといけないのかっていうね、 まあ、アニメとか原作だと、美味しい肉が手に入る、S 級の肉が手に入るよっていうのでね、まあ、紹介されてる、紹介はされてないか。まあ、ただ手に入るよっていうのでね、あったと思うんですけど、この SAOIF においては、うさぎ狩り、めちゃめちゃ大事なんでね、そもそもなんでうさぎを狩らないといけないかっていうと、うさぎのドロップするアイテムっていうのが重要になってきます。はい、例えばこの赤熱湖、339個もあったか。 赤熱甲と灼熱甲とでこの技熱甲僕3つ持ってたんだなこの技熱甲っていうのがウサギからねドロップしますこれはねウサギのランクに応じて必ずドロップしますこの3つに関してはこの赤熱甲っていうのはノーマルウサギさっきね一瞬見えたリボンに関してはこの灼熱光これが、えー、1個ドロップします で王冠をね、つけたうさぎも出てくるんですけど、それの場合はこの技熱工っていうのがね、ドロップします。で、たまに稀にこの中肉とかがね、手に入るんですけど、この肉の使い道っていうのは今のところ売却しかないですね。今のところは、エギルのお店に行くとね、売れるんだけど、ちょっと高く売れたりするんでね。 まあコル不足の方はまあちょっと試してみる見ていいんじゃないかなと思いますそしてアバターコインが気になった4701枚もあるアバターコインまあどうでもいいでしょうこのね熱光っていうのがそれぞれドロップするのでこれをねぜひ集めてくださいでこれなんで集めるかっていうと例えばなんですけど僕なんかレベル1のこのなんか武器持っててこのね未鍛錬 未鍛錬ってていいう風に書いてありますこれをね、鍛錬する際になんとこのね、石が必要なんです。でね、あのー、ショップで買える系の武器に関してはこの赤熱工か、赤熱工だけで大丈夫な ん, なんですけど、インテグラル系とかカオスに関してはですね、すみません、48層じゃないんでちょっとないんだけど、まあ、インテグラルとかカオス、 の防具とかに関してはさっきの灼熱光とかね、技熱光っていう熱光がね、必要になってくるんで、だから、あのウサギを狩らないといけない。そもそもなんでここを解放しないといけないのかっていうところがね、各武器にはインゴットというものがね、えー、装備できるようになってます。例えばこれか、えー、鍛錬3000コルでね、やると、これ鍛錬でね、インゴットが装備できるようになるんですね。 でインゴットね、あのどっかの動画とかで何回か紹介してると思うんですけど、まあ、武器の、ね、アタック値が上がったりだとか、インゴットの恩恵が受けられる、まあ、もちろんデメリットもあるんでね、デメリットになる可能性もあるんですけど、メリットはね、非常にでかいので、僕はインゴットは、ね、全然つけた方がいいと思うんですけど、このインゴットを装備するためには、先ほどの熱光が必要で、熱光を 集めるにはうさぎ狩りが必要っていうところでね。なので、我々はウサギを倒さなければなりません。っていうところになります。まあもちろんね、IF まったりやってるだけだからいいよっていう方はまあそこまで気にしなくてもいいのかなとは思うんですけどちょっとでも強くなりたいというふうにね思っている方はぜひウサギ狩りも検討してみてください。で、今回ね、理由はなんでウサギを倒さないか、倒さないといけないかっていう理由が分かった上で じゃあ実際にね、ウサギってめちゃめちゃ素晴らしっこかったり、めちゃめちゃ倒しづらかったりするので、まあ、今回コツをまず教えていきたいと思います。コツ。一番いい武器としては短剣、もしくは直うぜひね、この2個、どっちかのスキルでウサギ狩り、もしウサギ狩りをメインでやる場合はなんですけどね、あの、フィールドでレベリングとか皆さんしてると思うんだけど、そういう合間合間にね、ウサギが現れたりするので、 そういった時にね、おすすめの武器っていうのが探検か直剣になります。で、さらにですよ、探検直剣の場合でも、まあ、ウサギってフィールドに出現するんですけど、一応なんですけど、リボン、もしくは王冠に関しては自然属性がついてて、あと武器属性、まあ、両方ついてる。まあ、まあランダムっちゃランダムなんだけど、もしね、例えばですけど、通常攻撃に、 まあ、これ、今回これ闇って書いてあるけど、闇属性を付与するみたいなね。まあ、こういった属性付与系のアビリティ。ちょっと僕75層な、何のね、あれか忘れちゃったんで、ちょっと適当に入れてんだけど、今風とね、闇入れてます。風と闇。多分違うと思うけど。これはね、無料ガチャで当たりました。確か無料ガチャ。ちょっと嬉しかった。<笑>風属性付与。これで僕全種類のね、属性付与当たったんだけど、 もしも何かしら持ってる方はこういうのも入れてください。こういうやつ。属性付与系。だんだんね、慣れてくると、あ、この層は、この属性のね、この弱点のウサギが現れるんだなって分かってくるので、まあ、それに合ったね、属性っていうのを入れてみてください。その上で、まあ、探検なんですけど、まあ、なんせウサギってダメージ1しか入らない。ただし、武器属性の弱点をつけば、 ダメージが2になりますさらに自然属性の弱点もつくとダメージ3になりますこれはねもうウサギの弱点次第なんでね絶対に1にしかならないとかね逆に3になったらめちゃめちゃ助かるんで3っていう可能性もあったりはしますなのでね属性付与っていうのも大事になってくるのとスピーディーな攻撃が重要になってきますそろそろウサギ現れるかな やっぱさっき何分に現れるか。あ、現れたな。一番上にいる。遠いんだよな。現れた、現れた。上にいますね。ちょっと後でね、また解説していきたいんだけど、ちょっと間に合うかな。ノーマルかなあ、ノーマルですね。ノーマルならまっすぐ倒せるんで。はい、こいつはね、突が弱点ですね。これ、あの、属性弱点のところね上の方に書いてあるんだけど。うん。 こんな感じで、はやぶさっていうね、あ、今、熱甲落ちましたね、これ。赤熱甲。1個消費して1個手に入れた。で、赤熱甲っていうのを、こんな感じでね、赤熱甲っていうのが今、ドロップ、あ、ちょっと待ってね、な、うしとこう、なう。20分ぐらいか。o、OK、まあ、今、倒し方になっちゃったけどね、今回はどちらかといえば見つけ方を紹介したいので、まあ、流れとしては、これ、マップを開いていただいてね、 ころにういうね、サブクエの目の前とかで現れたりしなくて、ちゃんとこう、マップのね、敵がいるところから現れたりするんで、なので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ちょっとこう、よーく見ていただきたいんですけど、ウサギって足速いんで、そう、他のね、敵より足速いんで、なんか動きがちょっとだけ、シュシュシュ、シ, シュシュ、まあ、これはもう本当に感覚値になってくるので、 ちょっと目悪いですとかね、あの特殊ですみたいな人は、ちょっと難しいかもしれないんですけど、よーく見るとね、なんか他の敵と動きが違ったりするんで、だから僕もさっきね、パッと見た時に、ああ、なんかこいつウサギっぽいなーっていうのでね、すぐここまで来れたんですけど、ただそれ、正直難しいですよね、やっぱりやっていく中で敵は赤だし、ウサギも赤だしっていうのでね。 わかりづらいんで、そんな時はですね、なんといい方法があります、皆さん、朗報。そんな時はサブクエをね、受けるとですね、まあ、とりあえず1個受けてみたんだけど、敵のね、マークがこの、なんか米印みたいなね、なんかレトロゲームで倒さないといけなさそうな、この敵のマークになるんで、これサブクエ受けると全員そうなるんでね、うん、こんな感じです。なんと見てください、皆さん。 この辺りが、まあ、ちょっとね、ごちゃごちゃは余計しちゃったけど、これね、うさぎが出現したらさっきの真っ赤っかの真、ま、ん丸の真っ赤で出てくるんで、より見つけやすくなりましたで。もう一つね、うさぎの見つけ方があるんですけど、さっき僕ね、ナウって入れたんですよ、これナウ。これ、しめじっていうアプリの機能なんだけど、でしめじはまあ各自入れていただいて、 だいたい僕、さっきウサギ倒したのが23時20分の20秒なんですけど、ウサギは10分に一度ポップします。倒してから10分、10分後。で、まあ僕、もうちょっとまあ多分十二23時20分の20、15秒ぐらいかな、倒したの。なんでちょっと早まるんですけど、だから次に関しては23時30分前後ぐらいで、まあ、前後というか30分だね。 23時30分になったらウサギが現れるとここら辺に。なので逆に言えばそれまでの間に関しては、まあ、適当にこうやってねあの狩りしててもいいしなんかこう は, はやぶさのこういう練習したりとかねこれはやぶさ最近はねあのやる機会は減ってきてますけどウサギ狩りの時とかだいたいはやぶさやったりするんでね。 もちろんね、探検じゃなくて、棍棒でね、うさぎ倒す人とかもいたりとか、まあ、弓で倒す人とかもいたりするんで、絶対に探検使ってくださいってわけじゃないんですけど、探検が一番ダメージ与えられるんじゃないかなと思います。あとはまあ弱点次第なんでね、まあ、弱点に応じて、まあ、倒していく感じにはなるかと思います。でちょっとね、暇なんで、えー、スキップします。そろそろかな、ちょっとあの、真ん中の方にいとくか。 あの端っこにいるとねもし真逆の端っこに出てきたらちょっと困っちゃうんでねまあ沸く手前でもいいけど湧いた瞬間にもうあの覚醒ボタンを押してもう一目散にこのウサギのところに寄っていくっていう流れになりますさあ出てこい、まあ、一応30分なんでねあと1分ぐらいはね猶予があるんですけど結構正確に10分だったりします倒してから 正確に10分。中にはね、あの、タイマー使って、あー、あと1分で、あー、出てきた、出てきた。うん、ノーマルだね。ノーマルウサギでした。こんな感じでね、ほら、わかりやすい。見て、これ。ここ、一匹だけなんかもう明らかにアイコンのマークが違うっていう。うん、打撃ですね、弱点。はい、倒しました。で、これもう一回、ナウって打てばね。 はい、なう。じゃあ次はね、40分なんで、もう一回だけね、待ってみたいと思います。どんな感じになるかね。まあ、どんな感じとか同じなんだけどさ。40分になってもしかしたらね、リボン、ウサギ、王冠、ウサギ出てくるかもしれないんでね。ちなみに王冠が出たらもう倒せないんで、ちょっともう諦めます。リボンならソロでもいけます。さっきみたいにね、なんか逃げ、ビヨーンってこう、どっか行っちゃわなければ。ちょっとまずいことが起きてしまいましたね。先ほどね、あの、 待ってる間、ちょっとアプリを閉じて別のことしてたんだけど、タイトル戻されて。<笑>タイトル戻されちゃったんですよねで。タイトル戻されるとね、サーバーが変わったりするんで、でサーバー変わるとまたウサギのポップ時間が変わってきたりするんですよ。一応予定だと40分頃に現れる予定なんですけど、多分ね、来ないんじゃないかな。ちょっと41分ぐらいまで待ってみて、 うさぎ現れなかったらもうちょっとこれサーバーが変わってるんでまたポップ時間が変わってくるっていう感じになります。お、現れた、現れた。ノーマルですね。ノーマルか。お、斬撃ほら、斬撃が弱点だとこうやって2位食らうんでね。うん、弱点つくとあっという間だわ。よかった。なんとか5分ずれぐらいで済みましたね。なんとか。ちょっとこのまま放置しておきます。 さっきナウして、ナウしたのが55分なんで、まあそろそろ現れるのかなと。あ、現れた。一番奥ですね。このね、あの、ノーマルマークっていうのが、まあ現れた証拠なんで。あ、リボンリボンリボンリボン。リボン来たちょっと逃げるなよ、お前。さっき見たく。ねえ。火属性か。 貴族性は厳しいな、こいつと。多分倒せるとは思うんですけど、倒せるとは思うけど、ちょっと回り込まないと。あやばいやばいやばいやばいやらかしたやらかした。こいつ壁際行くと本当と、あの、逃げるんで。はいはいはいはい。はい、はいはいはいはい。頼むよ。頼むぜ。倒せよ、倒せよ。逃げるなよ。頼むぜ。はい、オッケー。倒せる。よし。 うん、っていう感じでね、灼熱光あ、よかった、リボン出てくれて、ありがてえ。まあ、なんとなく若干色、赤い色とかさ、あの、動きがやっぱちょっと違うっていうのが、なんとなくわかるかなっていう、もうそこはもう慣れてください。もうそればっかじゃ慣れるしかないかな。あとは、まあ、パーティーメンバー、まあ、おそらくね、うさぎ狩りって基本一人ではやらないんで、まあ、パーティー組んでいただいて、パーティーの人が、まあ、誰かしら気づけばい い, いいっていう話ではあるんで、 一、まあ、人気づいたら、まあ、この場所にいますとか、なんか合図あらかじめ決めておいて、まあ、1番さん2番さん3番さんってパーティーにはね、番号が振ってあるんで、まあ、3番さんのとこなら3みたいな感じで行けば、あ、じゃあ3番さんのとこ行こうみたいな、そういうのも判断基準にはなるかと思いますが、まあ、やっぱりね、あの、パッと気づいて、これが王冠だったらね、ほんとみんなでこう、総勢でかからないと。 一回ね、まあ、あの、はやぶさがうまい人たち、3人だけで王冠一回倒したことあるんだけど、まあ、そういう状況ってなかなか来ないと思うんで、まあ、ぜひね、みんなで協力して、やっぱりうさぎ狩りっていうのもやっていかないとダメかなと僕は思いました。まとめるとってわけじゃないんですけど、まあ、改めてですね、えっ、ー、と、まあ、なんでウサギ狩りをしなくちゃいけないのかっていうので、まず、熱湖という素材をドロップするためですね。 でなんで熱湖の素材が必要なのかっていうとインゴット枠の、ね、武器防具、まあ、武具ですねのインゴット枠の解放をするための鍛錬の素材でなんでそこをね解放しないといけないのかっていうとやっぱりインゴットをつけるためっていうところにつながってくるんですねなのでやっぱりこ う, こういうねこのうさぎ狩り 1, 1個にしてもやっぱりこう強くなるための過程ではあるんでぜひね頑張ってください それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつー